虎の一族よ。不向きになったか。何度誘われようと。横島なものとは組まぬ。娘を解放しろ<笑>。惜しいものよ<笑><わー>。ふ。う 一体どうなっている？大雄。大人が、大人が。<笑>まさか、親父。 I'm <laughs> sorry. おやしっかりしろ父上わしに従わぬ者 の, の末路よフッフッおぬしらもよくよく志願するがよい<笑>てめえ<笑>逃げんじゃねえ 血気に流行って荒ぶる俺たちを見守り続けた親父はその身を閉して孫家の行く末を示された俺たちが引き継いだ血は争いを重ねるためではなく弱き力を束ねる旗印たるべくこの身に流れる虎とは異なる層がを持つ者よ 我らの船出を見届けよ選手に掲げるはあの衛星同士の子宮と万民を太平に導く王となった我ら尊家の未来 知らぬ間にわしを超えたな二人とも強くはあれそして民を慈しみ戦を恐れる心を忘れるな特に咲お主はわしに似て命知らずが過ぎる。 あやつを止めてくれ。<cake Sounds> <話> <ım Laser> <aco Violet>